はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、埼玉県、杉戸町かなにございます、大正県篠谷さんというお店にお邪魔しております。ちょっと今日寒くて、久々にちょっと長袖を着てきたんだけど、本日はですね、約8 k ロもあるラーメンのチャレンジメニューに挑戦しますので、えー、多分ね、暑くなることを予想して、えー、しょっぱなからね、これ腕まくらせていただきます。ただね、今回は、簡易にしなきゃいけないというチャレンジメニューではなくて、具材を完食した時点でお、 ということなので実際に入ってる具材は 5.5 キロただもちろん麺なのでスープ吸って完食する頃にはねおそらく 6.5 キロ減ったしたらそれ以上なるのかもしれないというとんでもなくねやばいチャレンジメニューでございますで大正県篠谷さ ん, なんですけどももちろんねお名前の通り大正県系列のお店さんでしてもう言わずと知れたつけ麺発祥のお店なので こんな感じですね、中華そばだったりまあ、つけ麺もちろんございますそれだけじゃなくてねもうこんな感じでいろいろと限定メニューなんかも販売しておりますのでぜひ、ね、皆さんはチャレンジではなく普通にね美味しく食べに来てくださいで今回のメニューはですねその中でも中華そばそちらをベースに作られるラーメンみたいですのでメニューはねもう少々到着するまで待ちたいと思います ということで、タイヤもですね、ラーメン到着しております。加工してないけど、すでにこの画面越しでですらね、合、え、成、ー、に見えるサイズ感でございます。今回ですね、中華そばをベースとした、とんでもないトッピング量の特製の中華そばとなっております。で、制限時間がですね、45分と。まあ、久々のね、こういうやばいチャレンジなので、全力で頑張らせていただきます。よろしくお願いします。はい、そしたら、カウントをお願いしてもいいですかはい。はい。3、2、1。 いただきま す, いただきますや ば, いやばどっから食っていいのか分かんないなこれ<笑>チャーシューからねいっちゃうかうわうまそうこれチャーシューすっげえ入ってな い, いただきますあうまいうまいですねう ん, うんうまいやわらかうん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 そ う, うん 濃いっすね濃度はうん、まいこれ原骨二日はだいぶ時間かかりますね<笑>これうわ麺麺多いな<笑>すごいっすね熱いうんうん、まっ 麺だと茹で前どれぐらい入ってる茹で前で、えー、っとチョコアツだと待ってね、計算しま結構これ入ってるよ、これ<笑>結構入ってるよ<笑>、うん、約, 約, 約 2.4 キロ約 2.4 キロはい茹 で, 茹で前で <笑>でもハで後二倍近くハハハハハハするハハですハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハぐらいハハハハハハハハハハハ 今回ね、具材が5 5キロなんで全体のマジで78割ぐらい麺をちめて<笑>全然あれ冷めないっすよね全然冷めないっすねこれ厚さがやばい<笑>うまっあの、ね、みんなが思ってるよりもこのすり鉢の中全てが麺だからね<笑>マジで。 この面あれですね。メンタルにいきますね。この見た目、<笑>すごい湧いてくるっていう<笑>。<笑>これなんだかんだ終わる頃にはほぼスープないかもしれないですね。結果8キロチャレンジかもしれない<笑><笑><笑>、うん。 うんっこれ 普, <笑>普通サイズも十分でかいですけどねこれこれねこれ並べると<笑>これは普通サイズみたいですねいや でも普通でも結局普通のラーメン屋さんの倍近くありそうな気もするしますけどね。すごいです。一杯が<笑>ありますね。ありますよね。<笑>ありがとうございます。いやこれやばいわ。<笑>うん。 いやこれ制限時間六十分のチャレンジでしたね、はい<笑>はい。これ完全に見た目戻ったよね。はい、<笑>そこから。 麺を出しうわっ麺多いな。 今大体15分ぐらいかな経過して最初はねもう溢れるぐらいてか具材はね も, うもっともりもりの量だったんだけど一応ねそのすり切れのところから今このすり鉢のね色が変わってる部分ぐらいまで、えー、完食しました多分厚み的には4分の1ぐらいかまだいってないかもまあ後半はね尻すぼみになるのでこのすり鉢のサイズが量は減ってくると思うんだけど間に合うかな 見た目、戻りました。<笑>やば、めっちゃ増えるな、やっぱ。うわ、うん。<笑>そうなんですよ、スープがほぼなくなってきてて。 結局スープも具材になってますねなんすか、うんうん、<笑>減るのはトッピングだけっていう麺<笑>は増える一方っていう<笑>。<笑> 心が折れますね。<笑>お腹いっぱいじゃなくて、心がね、折れそうですね。うん、あの、スープ足したら、シンプルにもっと増えるんで。やめときます。<笑> 15分ですいません。あ 徐<笑>、ねね、々には減ってますけど、はい、きつ い, いな。 あ<笑>あ、おいしいと思います。 マジでここまでガチでやってるの久々かもしんないです。う ーやーどれぐらい you、uh -huh. うんうん。わっちゃうわこういううーうーうー、んうんうん、もしかもなんか空きの器一個いただいていいどれぐらい具材がちょっと余ったのか見てみたいなと思いましていやでもなんだかんだ 半玉はあるなあということでチャレンジ自体はですね失敗という結果ではございますが、えー、残りの量がねこれぐらいですねおそらく<咳>飲み盛りあるかないか、まあ、トッピング合わせてギリあるかないかぐらいの量だと思います大おい YouTuber さんぜひ僕の敵打ってください<笑>めっちゃくちゃおい し, しかったし楽しかったですありがとうございます いや、つけ麺普通に食いてー<笑><笑>い。ごちそうさまでした。ぜひね、皆様も、あ普通のね、波盛りメニューなんかたくさんございますので、チャレンジメニュー以外にも、えー、食べに来てみてください。こうやってエンディングもちゃんと取れるぐらい、まだ余裕があるということは、昔にはまだ僕戻れておりませんので、え今後もですね、チャレンジですとか、デカ盛りもしてって、えー、また改めて、胃の調整、特訓していきたいと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。 ちょ、これから、あの、麺だけ食って、味玉持ち帰っていいですか思っ<笑>たより、ちょ、味玉食ったら死にそうなんで、麺だけちょっと食べて、トッピングだけ持ち帰らせてください<笑>。<笑>